どうもです今回のね動画なんですけども私はね今家の方にって撮影してるんですけども1ヶ月前にですね私がベトナムの首都ハノイの方にね旅行に行ってきた際にですね両替をねいくつかやってきたんですけども今回はですね両替比較というのをね皆さんにですねご紹介していこうかなと思っております。 去年のね夏の時期にタイの方でもね撮影をしましてこの両替比較というのをやったんですけども今回はベトナムハノイバージョンということで2023年現在のねベトナムの両替がねどれが一番お得なのかというのを検証をやっていこうと思っております今回はね3つ比較という形でやっていこうかと思うんですけどもまず1つ目はですね過去の動画でね日本の方からベトナムハノイのねノイバイ 空港の方にに来た際にね日本円を使って両替所空港にある両替所で両替をしましたというのが1つ目なんですけどもこれはね動画見た方はまあご存知かと思うんですけどもこれが1つ目になりますそして2つ目2つ目はですね atm キャッシングになりますこれはね空港ノイバイ空港の中にある ATM を使ってキャッシングをしたこの場合のねレートがどうなのか。 お得なのかというのをね確認しましたそして3つ目この3つ目はですねハノイの旧市街市街地の方に行きましてそちらの市街地の方にある両替所で両替をしたらレートがどのぐらいになっているのかこの形の3つですねこれをね検証をしようと思っております今私はねこの撮影している段階ではまだ確認は取ってないのでわからないんですけども皆さんと一緒にね確認をしてどれが一番お得なのかというところをね確認をやっていこうと思っております それではねまずはノイバイ空港の方で両替をした映像を、はい、撮影してきてありますのでまずはそちらの方を見てくださいどうぞ。 はい、こちらの紙はですね、前回の動画でもね、ご紹介したんですけども、空港のね、一番ね、レートのいい両替所でやったところ、174.08 というのがレートになってます。この時はね、1万円で両替をして、最終的にはね、174万トンで800ベトナム丼というね、両替になってます。3年前はですね、ホーチミンで両替した時は214円ぐらいだったので、もうかなり40円近く、はい、レートが悪くなってるというのが、 現状みたいです。現在のね、両替の冷凍をインターネット上で見てみますと 176.08 円というのがねまあ今回両替するのはね ATM 目の前に3つあるんですけどもこの真ん中のベトインバンクというのをねはい、使っていこうかなと思います。 ングリシュピンコードを入れますでキャッシュウィズドローでクレジットどうしよっかな今回はね今のレートね近い金額で借りようかなと思うんでこのね150万ドンこちらをね借りようと思いますレシート欲しいですかとはい はい、お金が出てきましたでレシートも出てきましたノートでカードが出てきたので取りますはいこれで、はい、キャッシングは終わりです、はい 無事にね、150万ドンをね、ATM でキャッシングしました。実際の ATM のね、キャッシングした時のレート、こちらの方はですね、日本に戻って、クレジットカードの明細の方がね、出てきましたら、そちらの方でご紹介していこうと、はい、思います。日本に帰ったらね、えご紹介しようと思います。 はい、旧市街のね、換金率がいい通りであります、ハーチュン通りというところになります、赤いね、こういう感じのね、看板があるところ、これ、両替所なんですけども、かなりね、ここは両替所が多いところになってるみたいですね、はい。というところでね、まあ、どっか選んで1万円を、ね、両替していこうと、レートどのぐらいになってるのかね、はい、確認していこうと思います。 両替はねこの白い看板で赤い文字で書いてあるこの目の前にあるお店ですねここで両替してこようと思いますはい両替行ってきました1万円両替しましたらね174万5000ですねの両替になりますなので旧市街地で両替のねいいところで両替をしたとしてもね まあ金額ね4200ドーンしかか変わんなかったんですよまあ、日本円にするとね2 3 0円しか変わんないんですよね1万円両替するとなので空港はね両替悪くないですということでわざわざね旧市街地まで来てこっちでね多く両替をするというのは無駄かな って感じましたなのでベトナムに着いたらまあ両替はね空港でやっちゃってもいいと思います次回もね私はベトナムに来た時に両替するときは空港で両替しようと思うような形ですね現状はねあとは ATM がね日本帰ってきてから返済がどうなってるのかっていうまだ確認取れてないのでまあ、そちらの方を確認したらね最終的に確認を取ってどこが一番いいのかなとそれを見て判断していこうかなと私は思っておりますそれではね現地のの撮影いいうははね、はい こんなな感じで、はい、以上となりますすははい次はね比較結果となりますまずはじめに空港の両替所なんですけども 174.08 ドン1円あたりということで次はね旧市街地の両替所では1円あたり 174.5 ドンということで旧市街地の方がね 若干レートがいいということになってるんですけども1万円両替したとしても20円から30円ぐらいの差でしかないということなのであまり大差はないなというのが結果になってます。 そして最後に ATM キャッシングになります。ATM キャッシングのその下側にはね、明細が載ってるんですけども、この時はね、150万ドーンをね、お金をキャッシングしまして、8512円という形になってます。これを計算しますと 150万円割ることの8512円ということで1円当たり 176.22 ドンということになってこの時点ではね ATM キャッシングの方がレートがいいということになってるんですけども今回ね利息とカード利用手数料がかかってますのでこれを含めますと150万円を8810円で割ることで 170.26 ドン1円当たりということになっているのでこの場合だと一番ねレートが良くなないいという結果になりました最後に私の所感となるんですけども総合的にこの3つをね検討しますと空港両替所がね一番手っ取り早くて一番いいんじゃないのかなとはい私は思います 皆さん、個人個人がね、状況によって、最良な両替のね、仕方っていうのは、私の今回の結果とは違う場合もあるかもしれませんけども、まあ、今回のね、検証した結果をもとにですね、ベトナムに観光に行かれる方、ぜひね、この情報を使って、ベトナム行ってみてください。それではね、今回の動画は以上となります。それでは次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。